お花紙で作った花をアレンジメントするときに、とっても便利なグリーンリーフの作り方です。まず、2枚重ねにしたお花紙を半分に切ります。それを横長に置いて蛇腹折りにします。間隔は適当で構いません。真ん中で切ったら、2つ折りにして、 端から細かく切り込みを入れます。深さは1センチぐらいです。真ん中の折り目のところをホッチキスで留めて、2枚重ねになっているお花紙を開いていきます。 真ん中を指で押さえたら、手を筒状にして押し込みます。ホッチキスで止めた部分をぎゅっとつまんで出来上がりです。フラワーボックスなどを作る場合は、たくさん作っておきます。箱が深いときは、下に詰め物をして、その上に刃を敷き詰め、間に花やつぼみを置いてアレンジしていきます。 箱の蓋など平らなものには、先に花を張っておき、間に差し込むようにして、葉を付け足します。花の色を変えたり、リースにしたりして、お好みのアレンジをお楽しみください。